皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月30日。昨日の行動を反省して、破壊編ではなく、神話編最後の敵を倒しに来ました。視野狭作というか、確証バイアスというか、本当に恐ろしい現象ですね。これは誰にでも起こりうる罠なのです。昨日とは打って変わって、楽に倒せました。やはり神話編は格が違った。 ここでまた残念なお知らせですが、デスディオ暗黒平原には水系モンスターがいません。でも、もしかしたらいるかもしれないので、とりあえずデスディオ暗黒平原に行ってみます。我々、水系モンスターを一生懸命探しましたが、やはりデスディオ暗黒平原にはいませんでした。というわけで、このスライム今日を水系モンスターってことにしてくれませんかねほら、なんとなく水系っぽい色をしていることですし、ダメですかねダメですか残念です。 魔界の水系モンスター討伐は、千代の浜辺で行いました。結果的に、トゲウニがたくさん取れたので良かったです。これで今週のエピソード依頼帳は全部終わりました。これを来週のバージョン 5.5 号機まで持ち越せば完成です。でも、たかたか経験値18万ポイントを持ち越したところでって感じもしますが、価値観は人それぞれです。持ち越す行為そのものが楽しい人だって存在するのです。私です。